スタ題です私たちは、えー、東村山市の、えー、小学生を中心にその保護者などで、えー、いる、えー、20名ほどのチームです本日踊る曲はチームのオリジナル曲「アンチュンダーウェイチットンベーナ」ですこの曲は志村けんさんで有名な「ダフンダ」や「アイン」をふんだんに盛り込んでいて地域の曲の「たまごゴーダ」や「東村山温度」も盛り込んでいます 私たち、展示場フェスタ踊り子隊の演舞は、え本日の桜タウン横井師走祭で、えー、終了とさせてあ終了になりますので、えー、精一杯頑張りさせていただきます。お手拍子、お心拍子をよろしくお願いします。それでは踊り子、気をつけ会場の皆様に礼、礼よろしくお願いしますはいそれでは踊り子 林身せ「おに理を構えばみんなでい 私は孤独」<音楽> l e t s a t s your honor. 「いらんさい」「はい」みい「みんなす I'm gonna be so... いはいでした、はい、ありがとうございます。 メンバーの皆さん、お出し子えんに皆様にます、よーく拍手をお願いいたします。